はい、えー、本日で私、監督の誕生日でございます。ありがとうございます。35歳にならせていただきました。ーオーというわけでですね、今現在なんですけども、すでに12時21分です。もう今日はぐっすり寝ましたね。ここからがですね、また戦いなんですよね。昨日ね、完成できなかった、エトドトールカフェの編集をですね、これからサクッとやっていきたいと思います。ある程度形にならなかったら、ちょっと朝ごはんは食べれませんというですね、ミッションを送っていただきたいと思います。というわけで、ナビさん。ナビ、ナビ、ナビ、ナビ、ナビ。待って。 待って、待って、お通しな、ああ、偉い、頑張って、頑張って、あれ、あれ、あれ、あれ、ちょっとー。じゃあね、今日、おかわり。おお、偉い、偉いです。ドトールの。動画編集、終わりましたー。 今ですね、あと2分15秒で駆け足が終わります。で、現在がですね、3時18分でございます。いや、かかったよ。配信のパソコンでもね、編集のこだわりをね、なかなかなくせず、えまだ朝ごはん食べてません。とですね、みかんはですね、みかんってなんかくっついたら腐りやすくなるので、バラバラにして置いていいんですけども、置き場所がないので、テレビの周りにザーっとね、 寝せてるんですけども朝から、えー、4個5個ぐらい食べたかなアップロードしている間に昼ご飯ってかもう3時だからもう朝昼兼用福袋のほうが一日でも、ね、早く出せるように頑張りますラーメンではなくどんもの 帰ってきましたえちょっとですね、昨日購入したドトールのコーヒーを飲んでおります。いいすね、そして、無印で買ってきたチーズケーキ、ナビがめっちゃ近くにいます。カメラを持ちながら開けるのは相当ハードルが高いのですね、ね匂いがすごい。はいこちら、うん ということ で, すできる限り編集を進めていきたいと思います。えー、現在ですね、18時13分です。えー、他の YouTuber さんがですね、福袋動画を見ていましたらですね、なんとですね、羅針盤の福袋がもう発売されてるというわけで、行っていきたいと思います。札幌の羅針盤がですね、19時で閉まる予定でございまして、半額のですね、クーポン券もついてるので、もうこれ絶対にね、買いたいというわけで、ちょっと予定外ですが、行ってきます。 19時53分、もうや、帽子かぶるとね、髪の毛が変になるんだよ。え、なんとかですね、え買うことができました。3000円分ですねで。あとですねえ、シャーマンキングの、ね、アンナのキューポスケットを買いました。この後なんですけども、僕の動画もやばいやバなんですけどもで、依頼されていた MV の編集を少しでも進めて、え、年内には完成させなければならないので。 というわけでここにセッティングしてあるココイチのカレー鍋食いながらこの「ONEPIECE」シーズン1の61話なのでイーストブルー編ラスト見ていきたいと思いますおおいいねいうわいいね誰にも見てないージ ワンピースを見始めたところでですねいい感じでできたので厚みのある人参キャベツの芯の部分をいれていきたいと思います君はダメですよナビおおう、これを先に入れてからキャベツしメジもやしそして豚バラこちらをですね順番にこちらにフォーカスしていきたいと思いますこちらサーモンとイカの海明太子サラダいただきたいと思いますおいしそうでございます サーモンイカ、こいつええー、人参ですね。うん、弱くなってます。こちら。続いてですね。肉なんですけどもドカッと入れちゃいます。おおいいねー。キャベツ。こんな感じでそして。はい、待ちましょう。はい、煮立ってきました。いやー美味しそう。うーん、もうしめじうーん。おお熱っ。これはうまい最高でしょ。これは。 はい、こちらチーズです。26にちょっと過ぎてるんですよ。というわけで、ドーンとチーズを入れました。とろけるぜ。うわー絶対これ、やばいね。はい。はい、えー、ワンピース61は終わりました。いやーよかったですね。グランドライン入りました。えーこれからどういうエピソードが待ってるんでしょうか。楽しみでございます。2本目のアニメ、今日にふさわしいアニメ、見ていきたいと思います。こちらでございます。バイオレットエヴァーガーデン。こちらの第1話から見ております。 そして、えー、この10は、はい、めちゃめちゃ泣けるという話、果たして本当なんでしょうか実際に体験してみたいと思います。いや久しぶりだからな多分2週間くらい経ったのかな。もう投げてくるなこれ、うん。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動 アい、ルタイバーガーで今ですね、7分32まで見ておりますが、今のところ、まあ、ちょっとウルウルは来ますが、これは意外と入れるのではないでしょうかというわけでですね、えー、誕生日というわけでですね、こ人んまりとしておりますが、山崎のいちごのショートケーキを買ってきましたので、誕生日がですね、27日なんですけども、16だったら25のね、割引があるケーキが売ってるんですけども、27だと売ってないんだよね、ということで、普通の整形の値段で買いました。ね、剥がします。あー、やべ、だめだ め, だめだ、やめろ、やめろ、ダめダメ だ, め だ, め だ, めだめ、うわ、ちょっとダメ。だめはいという というわけでですねこちらのケーキいただかせていただきたいと思うんですけども、コークなん で, ですね。ね去年ぶりに使いました。いただきます。お、お、ちょ、ちょっと待って。いくぜっと。うん。ああ、いい甘さです。ガンガンいきますよ。うん。最高っすね。まあ、豪快に行きますよ。うん。うまいっす。残りにていきたいと思います。いや、でも、子供目線で来てるからな、これはな。どう展開していくの おお、なるほどですね。ちょっとね、ちょっと、ちょっと、ちょっと過剰にね。 構えすぎたかもしんないんで、ちょっとあまりな、投げてないんですけども。えー、12月27日、監督、35歳、えー、23時18分となっております。まだ、まだ、やることがありますよ。はい。というわけで、ちょっとここはですね、高画質で撮らせていただきたいと思います。自分で誕生日を買いました。じゃねーん。おそら一体の金額で一番高いフィギュアをですね、メルカリで購入しました。価格がなんとなんとなんと、こちら 14,800 円となっております。このフィギュアは、 本当にというわけで早速中を開けていきたいと思いますこの開封の時のために約1週間ちょい前からですね来たんですけども早く開きたくたくきたまらなかったんですよもうこのこれが盛りだくさんあったんですねはいこちら髪がたくさんありますではですねはいおお